ここに来れば君に会えるでももう一度だけ いいじゃない過去いや未来ままさかいつかここに来るのか シロは嫌いじゃなかった人籍に王様がいればお前にもわかるその王様はどんな餌をちらつかせたのか人を犬みたいに言うなへえ犬かなんだお前は違うのか悪かじゃあ餌の時間は考えなくていいなおいおいおいおいそこじゃないぜしっかりしつけられてるのよ私が行っても城に行きたがらなかったんだからえへへしついな 城なら、賞金の手数料も浮くだろう。甲斐がこっちの条件を飲んだんだよ。条件?。ああ、もういいだろう。そんなにおしゃべりが好きか。もう。じゃあ、半日節約しろ。城に着くまで、丸一日あるぞ。ねえ。 世界の危機って瓦の石みたいにゴロゴロあるのい、つの間に半日すぎたフ<笑>レデリックんあなた、笑ってるわそれがなんだい前にみんなで人間の幸せが何か話したことあるでしょう？私だけ みんなと違う答えだった人の体になった今でも私に残ってるのは世界を守る役割だけ人間になったのはむしろあなたなのかもねまだ気付いていないのね。 部屋だけはいまだに分からないが他はほとんど昔のままやっとここまで来たアスカ・アール・クロイツ「お前は初めて存在する。 これがあのギアメーカーか生きている間に実物を見れるとはな若いなイメージよりずっと本物なのか少なくとも力はあとはアスカさんのプレゼントに目を通してください彼の目に映った歴史が記されています<笑>今年のクリスマスは早いな彼の目的がおしゃべりだけならだが誰もアスカをサンタとは思っていない それは私もだしかし煙突を見つけて家に入ってきたサンタでないなら早々にお引き取り願いたいアスカは G4 の趣旨を理解している彼の言葉に嘘がないと信じたい趣旨とは英雄ソル・バッドガイの抹殺のことですかそれは確かにアスカから真意は聞き出せなかった 会議の当日まで情報の公平性を保つとなまあソルも危険な存在であることは確かだ彼の扱いを問うという意味ではわ分かりましたこの件はひとまず置いておきましょうこの件は今朝の報告ですサンタが2人になりました 通称イノ国際的な犯罪者ですイリュリア政府がテロの可能性を示唆してきましたテロ目的は全くわからないそうです所在計画思想何もかも不明幽霊でも見事くらいわかりますはっきりしているのは一つだけ世界最大の軍事力を誇るイリュリアがイノを何と呼んでいるか 最悪ですそれがこの時期に動き出したつまり明言されていませんが G4 中止の検討を求められているのかと姿も動機も見えない相手にかそこが悩みどころです我々はイノの危険性に実感がないそして G4 が中止となればギアメーカーが何をするか分かりません確かにな穏やかそうには見えるか はい、そうですかというタイプならここには来ていない板挟みですねディキンソン我々が武力放棄するのは人気取りの公約か新たな時代の新たな平和を築くためだ前を歩かぬ者に誰がついてくる意外ね あなたは何よりも国の安全を優先すると思っていたわギアメーカーは信用していない彼が本当に無実だとしたら歴史に記された悪行の数々は誰の仕業だあの男と呼ばれる者は2人いるのかまあいずれにせよ私が国を守るということは大統領が信じる者を守ることだあんな目をされては従うほかあるまい言い争う時間もないか だがエリカソルにはどう声をかける電気椅子の準備ができたのでお越しくださいとは言えまい大統領の答えは分かっていたので一応手配は済ませてあります方便を使いましたけどね いたぞ合衆国からソルに召喚状が届いたとかああ G4 はキアメーカーを加えて予定どおり行われるその席でナイトになってほしいとのことだアメリカ人はソーセージのレシピも知らない い, いのがこんな怪しい状況で動いたなぜこの結果が想像できんのだバーノン大統領は G4 に波ならない思い入れがあるようだ 武装解除の件もそうだが本気で世界を変えたいのだろうならば今我々にできることはダレルの言う通りイノを捕まえることだけだそうだったなお前は優等生の皮をかぶった熱血馬鹿だったしかし俺が本国に帰ろうとするたびに事件が起きるもはや呪いだな何<笑>だどうしたいや お前が言うと呪いという言葉に親しみすら覚えるというかとういう意味だ。 私の誕生日で呼び出しておいてまさか仕事とはね悪いな俺は他に取り柄がない今時機械言語ホゲハイブリッドはまだ続くぞこれはローズだ一昔前には流行った暗号遊びのな宣言されていない特定の変数を使うエラーが出るじゃない 普通はなあエラーメッセージに何か書いてあるの先を当てるなよなんて周りくどいとりあえず待てばいいのね く, くそ気まずい時間になった気の利いた前振りを考えてたんだがな 指輪まあそういうことだデジタルで許せ実物は間に合わなかった俺はやり方を間違ったかフレデリックもし私が世界から消えるとしたら あなたに何が残せるかななんだ急に縁起の悪いことを言うな私はあなたがくれた今日のこの時を絶対に忘れない私も何か残したいそうだなじゃあその帽子だ帽子ああ予報じゃ今日の太陽は一日中怠けてる そんな日に帽子をかぶるのは駅ントリックだなんか全部台無し<笑>でもいっか今日の曇り空と私とあなたこの瞬間をこの帽子は思い出させてくれる私はそれでずっとあなたのそばにいることができるのかもしれない 木木木木 木, 木目的地に着くまで数えてたら気になっちゃうよ知ってた私瞬間移動できるんだけど結果第一に考えるのは現代人の悪い癖だ目的と義務を混同するからストレスがたまるいいかい言い方悪いけど君は呪われてる 生まれた時に人間になくてはならないものがなかった欲望がね子供の風邪じゃないんだジンジャーティーを飲んで水風呂に浸かったところで治るもんじゃないなのに君には奇跡的にも感情が生まれた人の社会が与えたんだ文化に敬意を払えて、うん、オープンカーに相場と趣味を混同すれば自分を見失うよ<笑>うまいこと言うな ま、僕に自分なんてないけどね勘弁してよまさか頭空っぽとか言うつもりちょっと違うかな中にたくさんいすぎるんだそろそろ行き先が知りたいんだけどあそうだねまず大前提を晴らそう本が必要だボスが力を取り戻すためにねでも問題が三つある 一つ本の持ち主であるアスカ君はホワイトハウスにいて中の様子が分からない二つ僕らのせいで地方が中止になるとアスカ君が逃げるかもしれないまあ一つ目は僕が何とかしよう二つ目はボスにめんどくさいことをやってもらう問題は三つ目なんだか分かる背徳の炎ソルバッドガイ まともにやり合えば計画もくすもないそうつまりそれがこの車の行き先今の僕らに足りないものを手に入れる 金日はまだ先だったはずだ。本当に有効か呼びつけの立ちにしては高くついたぞ。何に使うかは聞かないが、問題を起こしてくれるなよ。しかし、なんだそのなりはん<笑>この格好か、私服は肩が張らなくていい。連王を解禁すくは。 遠征中ということになっているおかげだ。お前、また何かしでかしたのか ?G4 で私の家族を公表すると言っただけだ。新しい元老院とは仲良くしろ。決断は私服と違う寝る前に脱いでいいものじゃないだろう。今年はレオも賛同してくれた。お前の信念を税金に換算してみるわ。<笑>それで、要件はその前に見てもらいたいものがある。 美しい色も重ね続ければ黒くなる時に磨かれた黒はやがて見るものを映し出す犬を止めてください